ははい、はい皆様こんにちはここは東京・人形町をちょっと過ぎた辺たり地名ではなんというんですかね、えー、目の前にありますのが新大橋でございます本日は2020年の、えー、5月の15日になりました時刻はただいま午前2時をちょうど回ったかどうかぐらいの頃合いでございます 前回、えー、ちょうど今から約、えー、21時間ぐらい前ですかね、えー、この新大橋までですね、動画を進めまして、えー、そこで一った終わりということになりました、えー、今回やっておりますのは隅田川の旅、えー、今回はその続き、ここから一気に隅田川の終点のところまで行ってしまおうと思っております。 2夜連続で皆さんにご覧に入れております深夜の東京観光、ぜひ前回の動画と続けて見ていただきたいと思います左側にあのグリーンのランプが映ってるの皆さんわかると思いますけど、ちょうど見えてきましたかね東京スカイツリーでございます実は今回の隅田川シリーズはこれからがいよいよ本番でございまして 残念ながらまさかこんなに暗いとは思わなかったんですがしかし、ズームすればまあ、皆さんにあ、結構よく見えますね、また今日の朝撮ったときにはまず、あ、ぶ分良かったものですけれども、えー、こちらは清洲橋といいまして、こちら国の重要文化財、それからこれに続きまして永代、えー、橋、さらにかなり南方のこの間もちょっと紹介しましたけれども、えー、何橋だっけ、あれは勝ど橋、それらこれからですね、重要文化財に登録されております鉢を3つ紹介することができます。 今回はこの新大橋を渡りまして、まずは隅田川の対岸の東京都江東区に渡りますちなみにこの新大橋の渡る反対側は何だったのかというと、えー、東京都、えー、ここは中央区ですね、えー、日本橋浜町という住所なんだそうです 残念ながら前回もお話ししましたように隅田川のほとりは自転車の走行が禁止ということになっていますそらそら素晴らしいところなんで歩いて回るのもねいいところですけどまあなんかあったらまた今度真っ昼間に隅田川の川のほとりをずっと歩く動画とか出してもいいかもしれませんが、まあ、ともかくそういうわけで自転車の走行可能なところ少し隅田川の周りを迂回しながらの旅ということになっていますただその代わりにねあの隅田川からちょっと離れたまあいろんなところへ行動範囲が広がります前方に早速黄色い今信号がある奥のところですが橋があるの分かりますか隅田川から分かれていく えー、と尾泣川という徳川家康が作らせたらしいですが、えー、中川と隅田川を連絡する、えー、水運のための運河があります早速近づいてきましたけれどこの川に架 か, かる、えー、一番隅田川寄りの橋を万年橋といいまして、まあ、1万年、2万年の万年ですがこれもまた大変立派な橋さっき調べましたら昭和5年にかけられたんだそうです。すすごいいいここれももかっこいいですよね、まあ、もちろん この橋もですね、もともと別の橋がここにあの万年橋がかかっていたわけですけれど、えー、皆さんご存知の通り、そしてお察しの通り、関東大震災の時に落ちてしまいましたので、えー、もう一度作り直した復興計画による橋です。見た目はこのように、大変古い構造です。車も全くいませんので、ね、別に好き勝手に見ることができますけど、いやー、すごいやっぱり 戦前に本当にタイムスリップした そ, そんな感じが本当にしますよね、あの周りにね、人が全然いないっていうのがまた素晴らしいですが、でこの下に流れているおなき川も皆さんにご覧いただく必要があります。 この尾崎川は、まあさっき言ったように水運のための川なんですが、え私の友達のですね、新んのすきくんがあのこの間鉄道の案内をしていかれてたんですけども、これずっとまっすぐ行きますと、昔尾崎川駅というのがあったんだそうで、やはり昭和の初め中頃ぐらいまでここを通っていく船とですね、それから国鉄、総武本線の貨物支線が連絡をしまして、荷物のやり取りをしていたようなところだそうです。これはまっすぐ行くとね、その駅に繋がるということで、あの船とそれから鉄道の連絡をやっていたようなところでもあります。だから割と最近までね、えー、昔のそういう江戸時代、 時代的な、えー、船の、えー、不水運、それが普通にあったようなところなのですじゃあもう全く車いませんので、えー、道路を横断してですねそしてここから向こうに見えております、まあそこのね、あの横にこう一線に広がっている、これが隅田川なんですけれど、やはりこちらに見えますのが清洲橋ですでもまだその全体を見ることができていませんね、ちょっとこっち側に降りてみますか 今回はですねここら辺から動画を撮り始めて今新大橋を渡ってそしてこの裏場所記念館ってなんですけど松尾芭蕉があのこの辺に昔住んでたそうですねまぁ、あ、今からそこら辺に降りていってそしてここにかかっている隅田川の清洲橋を眺めようということにしておりますでこの万年橋の手前のところ読めますかね、えー、ケルンの眺めここから前方に見える清洲橋はドイツケルンにかけられたライン側のつい橋をモデルにしておりますこの場所からの眺めが一番美しいと言われております 今ね、尾川かからぐるーっっとと隅田川のほとりままで来ました。いやーかっこいい。やこドイツ・ケルンにかかっている鉄道橋をモデルに作ったといわれる鉄製の橋、鉄製の吊り橋、これが清洲橋です、えー、国の重要文化財になっておりまして川端康成がまるで女のような、えー、優美な美しさだとそういうふうに言った女性的な美しさだといわれるような橋です。 もちろんこれも、えー、戦前のですね、まあ、先ほどのそれぞれの橋と同じように関東大震災の復興計画の中の一つとして作られたものでありますあの吊り橋って言えばね、えー、瀬戸大橋みたいなワイヤーとかそういうのに釣っている吊り橋をイメージする方が多いと思うし私も事実そうなんですがあの昔の吊り橋になりますとあんな金属製のものもあるそうですちなみにここ文字が書いてあるの分かりますかちなみに私にもよく見えませんがよく読むと、えー、芭蕉庵なんとかあと展望庭園と書いてありまして、 ここにですね。あの人の像があるんですけど、これは松尾芭蕉さんですが、あのここに松尾芭蕉があの昔住んでたらしいですね。で、多分奥の細道に出発するという時に、あの こ, この家をあの住める方は人に譲りでと言って、うっ払ったし。じゃあさっさと横行きましょう。という風に、あの勢いをよと出発したんじゃないかと思います。それではまた、さらに隅田川南何し、清洲橋ちょっと渡ってみましょうね。もう一回万年橋の万年橋の前を横断しますけど、いやあなかなかいいですね。こんな時間じゃなきゃ。 見られれないいいい美ししさですいやーこれはすやこはごい楽しいちなみにですね、今、万年橋を渡りましてやってきたここは深川といいまして深川めしの有名なところでございます、分かりますか、あさりとか穴子とかだったね、JR の駅弁は大変有名ですけれども、もともとはこの辺で、えー、隅田川とかその辺、多分取れたんだと思うんですけどあの貝がいっぱいいたんだそうで、もうあさりとかそんな高級な貝じゃなくてもっと安い貝を、えー、乗っけて、えー、そして食べた。まあ割と 豊かではない方の、あの貧しい人の食べるような食事だったらしいですね。この前方が清洲橋のはずです。いやーやっぱり素晴らしいね、清洲橋。さっきあんだけ暗いとかなんとか言いましたけれど、この上のところまで来ると、分厚い大きな、この橋の威力に圧倒されるばかりです。まずちょっとその脇を言ってみますけどね、釣り橋ですからやっぱり脇を通った方がいいんじゃないですか。こう上に、 ずらっとこう並ぶ、まあ金属、鉄の部分からですね、吊り下げてるわけですよねああ本当に吊る橋だこれは、まあこの間シンガポールに行った時にもこういう鉄の橋を見ましたがシンガポールで見た橋よりも、こっちの橋の方が大きいですね、いやすごいすごいこの優美な、女性的な、と言ってもやっぱり男性のような力強さの方が私は感じますけれどねえーその清洲橋を下から眺めつつ これから先の清洲橋によって、もうほとんど目を奪われてしまい、今までは見ることのなかった景色をまた皆さんに紹介します嵐都高の、えっ、ー、とね、隅田川大橋で名前の橋だそうですが、えー、この左側にたくさん並んでおりますタワーマンション群、これが東京佃島でございます 佃島、石川島はこの間第2回目の東京の夜のサイクリングでも皆さんに紹介しましたあの時に隅田川がね、ちらっと動画の中でも出てきましたけれどここから南下していくと大体この間通ったようなところとリンクしていくわけですまあ、若干ですか、ね、ぶる範囲がこれから出てくるかと思いますできたらね、この清洲橋もまた横断してど真ん中から撮りたいところなんですけどまあ多分この橋はさすがにそれはやっちゃだめでしょうだからまあこの辺で映すだけにしますが。 東京大空襲にもね、こういった橋全部みんな耐えてそして私たちに戦前の姿をそのまま伝えてくれているいや素晴らしい観光地だと思いますよ、私は別に橋マニアとかじゃないけど今回ずっと東京の橋ばっかり見てる気がしますがなんか東京観光って橋見るときは間違いないんじゃないかっていう気がしてきましたね皆さん飽きてきたら教えてくださいそれからね、少し進んでいたらこんなのが見つけましたよ、これこれこれ紙の橋って書いてあるんですけど横断歩道だから一旦渡りますけどね。ここに 川はないですけどね、まあ、十中八九、ここに川があったけど埋め立てたってパターンだろうと思ったら、ですねなんとここにあの水門がありました、ちょっと読めませんが、なんというやつだろこれ清澄って書いてあるのは見えたけど、まあ、見た方が早いかもしれません、グーグルマップで見ますと、このようになっておりまして、まあ、この先には川があるんですね、これは立川、違う仙台堀川っは私、知らない川ですけど。 それがあのこの周辺のところだけちょっと埋め立てられているようです、もともとはここもぐるっとこう全部四角くなっていたみたいですね、今、私は隅田川方面を向いていますからこうですけど、この周辺がもともと全部川だったんだなで、これは一般家庭が並んでいるのか、川を一部埋め立てて一般家庭にしたんですね不思議なところだな。 あのさっきの上野橋って書いてあったところずーっと上流までただ来ただけですがこんな感じのものが並んでてね。で、ここで一応地図を見る限りでは川は行き止まりということになってますここ仙台堀川って書いてあるでしょう隅田川とつながってないこれは一体何なのかなと私もまだ何も知らないんですけども、たまたま見つけたんで来ているんですが、えー、ここにね何か書いてあるんですよ、清澄排水機場東京都高等治水事務所過去の水害だってあー昔の台風が。 ここのりりででにななってる光景がありますすけけどねボボロボロなん隅田川・荒川に挟まれた江東、えー、3なんとか地帯は、えー、0メートル地帯というあー こ, こはね小学校の時にあの社会科の実験実験じゃないあの授業で習いましたけど、えー、なんかあるとすぐにここが水に浸かっちゃうから高潮とか洪水とかそういうのが来た時に、えー、ここから水を排出するんですよということがなんか書いてあるみたいなちょっとボロボロになっちゃってて全然見えませんけどね。 今調べてわかりましたが、これやっぱり隅田川と繋がっているそうですねなんかここお魚が下を泳いでいるのか、水面がねパシャパシャしているのも見えますけれどお魚ももしかしたら吸い込まれたら大変かもしれませんここはあの人為的に多くの大きなポンプで えー、この川の水位を一定に保つということをしているんだそうでして、えー、この仙台堀川が何かあったときに増水しますともうあっという間にここが溢れてしまうから、えー、水位を下げるために洪水のときになると向こうまでビューっとこうポンプで送り出すということをする場所なんだそうですそういう人為的な水位を下げるための施設ってがあるというのはねあの知りませんでしたけどまあ、確かにそうでもしなきゃ洪水は防げませんよねで、その排水機場もすごかったんですけど 真向かいにね、こんな立派な工場がありまして東京のど真ん中にこんな大きなコンクリートがあるとね、浅野コンクリートっていうか多分、浅野財閥の関係だろうと思うんですが、まあ、前をですね、カメラ向けましてもう少し前に進むじゃないですか、まあ、東京のど真ん中に浅野コンクリート深川工場、まあ、大体普通は東京のこの都心のところに、ね、しかも川沿いのところにコンクリート工場なんか今どき作りませんよ。 やっぱり今の時代はね、東京港とかその港の近くとかですね、その船がやってくるところとかあのそういう物流のいいところとか原材料の近いところとかに普通工場を設けますんでこんな大都会のね、あの真ん中にこんな大きなコンクリート工場を作るのでもう騒音のこととかだってね、大変だろうしなかなかないと思うんですがこここれれですね、こんな大きな、大き、まあ、正直、私何に使うのか全然わかんないですけど、まあ、もう少し前に進んでみますがこんな屏風がありますけど屏風っていうの は, これは多分 あの浅野財閥の浅野家の家紋が屏風なんじゃなかったかな屏風っていうか扇だったんだとそれだと思うんですけど本邦セメント工業発祥の地と右から書いてありますここに書いてありますよこの地はえうんうんちょっと読めませんけどえ仙台藩のあだから仙台堀川なんですねえ仙台藩の屋敷の後でとにして明治5年のえ大蔵省土木漁において土木漁ですねえ初めてセメントの製造 建設と書いててありまして要するに日本のコンクリート製造はここから始まったんですね、でその時の、えー、土地をずーっとそれから使い続けているから、だからこんな東京の別に海に近いわけでもない、なんかよくわからないところに、えー、セメントを作るところが残っていると、昔のセメント工場、なんか今よりもずいぶん規模が大きかったのかなという気がしますけどね、えー、右側の仙台堀などのデ、えード、泥を原料の一部として使い、試行錯誤の末、外国製品と遜色のない国産のセメントを作り上げました。 と書いてあります現在はあ、太平洋セメントの、えー、グループ会社なのかな、普通に太平洋セメントなのかなということですね、へーでね、今、時計を見ましたら2時59分でしたよ、いや、いけない、いけない、あと1時間半ぐらいで、もう今日の活動もまたできなくなってしまいますから、急いで行かなければいけません、まあ動画を撮り始めてから1時間まだ経ってませんので、そんなに慌てることでもないんですけど、実は 意, 意外とね、いつもあのそんなに長時間にわたる撮影はあんまりしてないんですが。 ここ右に行くと隅田川大橋、ちょっと行ってみますか、まずこの前方に見えております、あれが東京駅とかその周辺ですね、八重洲とかだいたいその辺のはずです、でまあ、そこには今回は行きませんけれど、えー、これからさらにあのさっき紹介した佃島とか石川島が近づいていますが、例によってこの永代橋もまた、えー、関東大震災によって新しく作るということにしたわけですが、これはね、あの確か、えー、日本で初めてこういう風な、 あの、こうこう上にこういうのを設けてアーチを設けてそのアーチからの下へこう吊るすという建設方法によった橋だったんじゃなかったかと思いますこれ技術的にですね、あの当時はかなりあの高度な最新のものだったらしくこれ確かにこういう橋って意外と見ないですね、まあ、あの今では日本にいろいろありますけれど隅田川の他の橋を見ていただくとまあ例えばちょうどお隣にございます清洲橋はえこのような吊り橋方式となっていますがこれはまた吊り橋とはちょっと違いますよね。あの この奥には社長橋というのがありまして、いろんな作り方の橋があります。あの社長橋はこの間も渡りました中央大橋ですけれど、その手前のこれ、永代橋は上から降ろしているえー、アーチ橋の中のね、確か帯同アーチ橋っていう言い方だったかな、その区分としては日本で一番古いそうです。その永代橋のたもとにやってきました。私も渡るのは今度が初めてですが、おお、結構大きいですねこの橋は。あ、上になんか立派な丸い… あんな信号機みたいいのがついてるへー、まずまた例によってですね、うちのチャンネルでは最近恒例になっていますが永代橋地域安全センターというまあ、ちょっと古そうな、しかしこのぐらいの古さならまあそれなりに合いそうですかね交番がここにありますけどもこれはすごいなこんな上のあの丸とかバスとか書いてるの初めて見ましたがこれ信号ではなく多分車線の話をしてるんでしょうね。 こっち側の来ちゃいけませんあの左側の2車線を通ってくださいねということになってるんでしょう、たぶんなんですが、あの真ん中の1車線があれなのかな、のかどっち向きにも使ったりするとか、そういうことなんですかね。 いやー、しかしさっきの向こうから見たときはね、日本最古の技術だなんだ言っても、まあでも普通のなんか丸っこいアーチの橋だなって思いましたが、近づくとやっぱり東京の橋ですよ。あの横幅も広くして真ん中に路面電車も通さなきゃいけませんからね。かなり立派な作りです。あ、ちなみにそうそう、紹介するの忘れてましたが、この永泰橋の脇からですね、ここ進んでいく川があります。この川を日本橋側と言いまして、ずっとまっすぐ進んでいきますと、あそこが多分、えー、なんつったかな、あの、な, なんとか橋とかあの忘れましたけど、 あの有名なあの首都高の出入り口もよくあるところですがあのずっと進んでいくと、えー、日本橋の下を通るということになっておりますだからずっとここの川沿いに行くとね日本橋行けるんですけどまあ、今回は隅田川ということでさらにこっちへ進みますまあ、今度は日本橋川とかもやってみたいですねすごい面白いと思いますよ。いやーかっこいいいいやかかっっこちょっと上向けた方がいいかな すごいなこれは本当にいい橋だ。下からこう見上げる美しさがあります。ちょっと一旦止まって見上げる美しさを皆さんと一緒に共有しないといけませんよね。あ向こうから車がいっぱい来たな。でもまあすごいすごいすごいすごいこれこれこれこれですよ。おおいやわかったでしょ。だから見上げる美しさね。さて今度はそしたらねこの間も来ましたけれど中央橋。ちょっとスラっと一気に上の方まで登ってみますか。 飛びえる立派な橋って感じがしますが、えー、この橋の歴史はまあ見ていただいてわかるとおり結構浅いものです。 えー、1990年代に架けられた橋ということですがそれまでここから向こうへ行く人はどうしていたのかというのが気になりますけれど、えー、それまではここから向こうに行く人は別に存在しなかったから、まあ、そんなに問題ではなかったということですなぜ存在しなかったのかというとこの向こうが先ほども言いましたようにまた前回前々回ぐらいかな言いましたけれど幕府の時代から続く造船所でありましたまだ橋とかも作っていたそうなんですけど、えー、そういうことをやるような場所でありましたので、えー、別に人があの渡っていく理由がないと少なくともあの一般の人に 関しては渡っっていいいく理由がないとということだったわけですこれいいいのかかなな大丈夫かな自転車行って い, いん、ですねあの多分この歩道の方行った方が好ましいと思うんですけど、まあ、別に自転車走って大丈夫なように、あの下の所に自転車レーンが書いてありますの で, で、そこから自転車で行きますけど、いやー、すごいな、やっぱりこういう社長橋を下から眺める、見上げるっていうのはね、おーっていう感じがしますよ、いいですよこれね、間違ってないな、心配になりますが、立派だ、やっぱり、何度来ても。よし。 この眺めですよ、これね、素晴らしい。 で、この橋を渡った先はね、前回もお話ししました、ね、前々回がだかだが別にわざそんな言って移すことはないと思いますが、えー、立派な高級住宅街高層マンションエリアということになっています。あ、前回はね、ああんなとこ駐在所があるんだってしたとこですけど、わかります向こうにあの駐在所、えー、リバーシティ駐在所ありますけど、 今は人がいるみたいだな、この間来たときはあの電気がいませんでしたが、なんで駐在所なんでしょうね、えー、それはあの不思議なんです、駐在所って、のは前回も言ったとおりあの、人があの住み込みで働くところということなんで、東京のど真ん中に住み込みの交番みたいなのを作る理由はあんまりよくわからないんですけど、まあやっぱそれだけ人がいた方がうが、ん、よくわからないな、もともとはあの前の説明と同じなんですけど、あのここにたくさん造船があったからだから、あのそれがまあ全部人が住むようなところじゃなかったのを、えー、新しく全部それは途中を引っぱらって再開発しましたんで、今では東京の中でもかなり 綺麗ななとということになっておりますでも知名度はかかななり低いいんじゃないですかねもう一回中央橋を渡ってさらに隅田川への下り上多分ねもう3時半とかになってるからなんとなく空の明るみを帯びてきた感じがするな住吉小橋って書いてあるなここにもまた橋があるあんまり詳しくはないけどもともと佃島とか石川島とかこの辺の島もどううの天然の島だったのか埋め立て地なんじゃないのっていうような気がしてるんですけど かかりますかね、暗くて見づらいかもしれないけど、まあ、現在地はライトで照らしてもあんまり意味がないかなあのこういう感じであの掘割まああの川になっているところなんですがこれは一体何だろうなと思って、ね、地図をあの確認してみたらまあ、こういう風な。 あの変な水がちょっと入り込んでるようなところなんですけど、これ絶対なんかあったなと思っていろいろ考えたんですが、もともとこの、ねえー、隅田川がここからあの左と右に分かれていったわけですけれど、えー、この分かれていって、私はこの右側の隅田川、本流に沿っていくわけですが、この本流と私流の間のここをですねこう横にあの結ぶ川もありまして、これが佃川って言ったんですけども、えー、現在ではこれはあの埋め立てられております。まあ、この間、月島の駅に行くところで、ね、手前のところで、ここはもともと川でしたって言いながらあの横断歩道を渡って、月島駅 目の前のあの住所表記を見てたシーンがあったと思うんですがまあそれなんですけど、その佃川の流れていた支流の部分だけが残ってるんだそうですねだからこれ右手にはね、こんな風に水門などもありますへえ。でもこれ結局行き止まりの川ってことですよね結構ね、東京のこの隅田川周辺には行き止まりの何の役に立つんだみたいな川がたくさんあるようですこの佃も歴史のあるところですよね これは壁がレンガ造りで相当古そうなうちに私には見えるんですけどまあどの年代か分かりませんが昔から戦災とかも逃れてここにずっと残っているような貴重なお家なんじゃないですかここにあるこれはね、えー、佃といえば佃煮が有名ですやっぱりここもあの川からですね、あの漁師さんがあの魚を取りに行った と, という場所でしてなんとなくこの土地が所狭しとぎちっと並んでいるような感じが昔の江戸の雰囲気を感じさせてくれますが。 と思ったら、ね、今度左側にもこれ見過ごせないものがありましたよ天安って右から読むんですかね元祖つくだ煮という風に書いてあるのこれで分かりますでしょうかつくだ煮屋さんだね昨日ものつくだ煮屋さんを紹介しましたなんかうちはつくだ煮屋の案件かみたいな感じになってた全然そんな企業案件やってるわけじゃないですけどこんな適当な企業案件ないしね、深夜3時半に行って企業案件はないわな。 さらに面白いのは、ですね、まあ、これ元祖佃にあーこれが元祖なのか、まあ、そもそも佃煮の元祖というのは、ね、あの佃発祥なのか、って、それはまた別の話らしくて、全国に似たようなものがあるらしいんですけど、こっちもですね、えー、本家佃煮、佃煮田中屋というのが書いてありまして、これコロナウイルスで休みってことは特に書いてない、まあ、やってんのかな、あのこっちには本家佃煮、本家佃煮と元祖佃煮の違いとは何ぞやと、あのこれはちょっと聞いてみたくなりますけどね。 で、ここがですね、前回といいますか、前々回も紹介した川の跡、佃川の跡ということでして、えー、これを渡っていきますと向こう側は月島ということになっていますで自転車降りて通りましょうってうから降りますけどね、あの月島というのは、えー、漢字でまあ要はあの月の島ムーンアイランドと書くわけですけども、えー、元々は、えー、月、えー、建築の地区で、築、えー、島とそういうふうな書き方をしたんだそうでして だから要するに人工島という意味になるわけでして、えー、ここから先の月島はですね歴史が浅く明治時代になってから埋め立てられたようなところです。で、えー、またこちらもですね歴史が浅く、えー、これもさっき私が行った後でようやく自分で調べたという感じなんで非常に講釈垂れられるような知識は私今のところないんですがこれですがこの筑田大橋というのは、えー、さっき調べたところここにですね隅田川で最後の渡し船が通っていたところだそうでございます。のの渡ししっっていいうのがあったらしいんですけど もともと江戸時代には、えー、この橋もですね全部かかっていたというわけでもなくてか、えー、かっていなかったあの割と新しめの橋もあったしそれからこの月島なんていうのは、ねまあ割とあの本当に最近になってからあの明治時代になってから埋め立てられたようなところでありますから、えー、だから隅田川にかかる橋も今の最近の時代になってからかけられたというものもあるわけですで、えー、戦争が終わってから最初にかけられたのがこの佃大橋というやつでしてもともとは、えー、この隅田川の最後の一つの渡し船が運航されていたところだと。 あったらしいんですが、東京オリンピックをやるにあたり、この辺も改良したにはいかんということで、えー、佃大橋を立派にかけて、隅田川から現在渡し船は消えることになりました。東京にはもう観光とかそういうのを除いて渡し船ってのはさすがにないですけどね、あの観光で逆にやってるところがあんのかなっていう感じ。えー、そしてこの佃川を渡りまして、申し訳ないと佃大橋を渡りまして、えー、これから見ますのが、この間も紹介しましたけれど、勝時橋です。 まあ、前回、ネタバレしてるんで言っていいと思いますがこの真ん中のところ右側にね、えー、味のある建物、左側にもああります、詰め所みたいな交番みたいなのがありますが、えー、あそこに入って橋の操作をいたしましてこの橋のど真ん中のこの部分がパカッと上にですね、割れる真ん中に切れ目があるのが分かりますね。ど真ん中ですよ。 で、これがあの真ん中が空いてですね。大型船の通行が可能になるような仕組みになっているということです。まあ、多分なんですけど、この勝鬨橋はあの戦前に作られたやつです。で、これは戦後になって作られたやつです。で、こっからさらにずっと次はですね永代、えー、橋のところまではありません。じゃあ、あのここをあの大型船があの通っていたんで、あそこがパカッと開く必要があるわけなんですけど、まあ、要するにあそこを羽ね。橋にしておかないと、えー、小松島あ間違えた、えー、石川島とかに、ね、佃島にあった。あのさっきのあの高級マンション群のたりにある。えー 造船所とかあの橋を作っていたそういった工場のところとの大型船にあの出入りすることが難しいんでだからあそこは跳ね橋だったんでしょうねあの佃大橋はあのこれは大型船を下が通れるような構造にはなっていませんけどこれはもうえ昭和の中頃ぐらいに入っていた頃なんでまあその頃にはもうここを通るような大型の船ももうなくなっていたということなんでしょうきっと。 つくだ川が、えー、月島とつくだ島を隔てていたつくだ川が、えー、この隅田川へ注いでいたその場所なわけですので、えーまあ、ちょうどここは月島というところから、えー、また本土側に戻ることになるんですが、この橋、結構、あれですね、欄干が低いですね、怖いな、これ、まあ怖いですよ、別にそれ言うほどめちゃくちゃ怖いとかね、あの足が進むとかじゃないですけど、なんかちょっと低めに感じる、でも、橋の欄干自体はわりと最近に新しくしたようですね。 この橋もそんなな古くは見えないでしょ、もう作られてから50年以上経ってるわけですが他の橋があまりにも古すぎますんでそれと比べればなんかね、割と最近のものという感じがするまあ、実際そうですけど橋とかトンネルとかそういうもの建物もまあそうなんですがあの意外とね、頑丈にあの作られてそう簡単にあの壊したりとかしませんのでまあ、特に橋トンネルはそうですよねあの、だから50年ぐらいだとかなり新しいものに見えるということが結構あるんじゃないかなと思います。 せっかく降りてきましたんでね、えー、振り返ってちょうどこの道から左右隔てられております左側が佃島、右側が月島、えー、そんなところで、えー、ここにかかっているのが隅田川で戦争終わってから初めてかけられた佃大橋でございますもう皆さんもお気づきだと思うんですが早速ですね、今日のもう朝が始まってしまいましたよ時刻は今3時40分です、あと10分ちょっとすれば朝焼けになってくるでしょうね今日の朝焼けはあそこ、えー、勝ど橋から見ますか。 そしてまた道の向こうにね、ちょっとなんか意味ありげなあの公園が見えますけどこれはもしかするとここになんか川が流れていたんじゃないかなと思うんですが、暁公園保健所側遊具と記念碑がある公園これ絶対川がなんかここに流れていんだな築地川公園っいうのがあるから。 あーここら辺、築地ですねあの、この辺埋め立てたんですよね、この辺の土地も、もともと関東大震災の前までは、えー、ここら辺はあの全部隅田川の流域だったらしいんですけど、すごい広いところだったんですが、えー、そこを埋め立てまして、そしてあの例えば、もともとはです、ね、日本橋の周辺にあのお魚屋さんがあったのを、えー、全部ここへ持ってきて、で、築地市場としてあのこの辺にですね、開場させるとかあの、そういうことをしたんだそうです、だからだなあの、ここにこんな公園があるのは、なるほど。 なんかね、もう公園とかはね、あのこの辺で見ると、あ、なんかこの変な細長い公園はもともと川を埋め立てたやつなので、まあ、だいたいそれあたりですね。で、なんなら今ね、反対側 の, の振り向きましたら、こんなのありましたわ、これ。ええー、ポンプ所とか、明石町ですか、ポンプ所ってあるけれども、まあ、これは要するに、もともとここにこ う, こう、こう、この、この向きでね。ここからこういう向きで、こう、こう、川が流れてたってことでしょう。昨日ね、三時五十八分に。ええー、隅田川のところから素晴らしい景色を見まして、まあ、今日も。 もううう今そういいう時間ですから急が急ないともうう日の具合が変わってしまうとりあえず着きました、えー、左側に見えますのが前回も紹介しました勝ど橋その向こうに勝どが見えます例によってね今豊洲市場へマグロの買い付けに行く寿司屋がバンバン走っているところですけども。 勝時橋から、ああ、まだまだそんな朝日って感じじゃないな、今日曇ってんのかな、なんあ、ね、明日台風が来るらしいんで、それで今日じゃないとあの晴れた景色は見られないだろうと思ってあの急いで来たんですけどね、もうちょっと立たないと朝焼けって感じじゃないですね、勝ど橋はもう前回もよーく紹介しましたんで、そんなしっかりやらなくてもいいかなと私は思ってるんですけども、えー、こんな感じでですね、えー、今真、真正面にす多分映ってると思うんですけど、信号機がありますね。 えー、これ、前回、視聴者の方に、まあ、前回というか昨日勝ど橋のことがあの含まれている動画を撮って出したんですが、えー、視聴者の方にね、意見をいただきましたあの勝ど橋のところはあの歩行者用の信号機がありますけど自動車用の信号機があのないのはなんでなんでしょうねって話したんですけど、そしたらねあの視聴者の方からあの 有, 有力なえ意見をいただきましてあの自動車用の信号機はここにあのないのはそこにあったらば故障という扱いになって そして自動車側の通行に支障があるから撤去しなきゃいけなかったんじゃないですか、あ、なるほどなと、私もね、そんな気がします、ここで、えー、こちら側を向きますと、えー、さっき通ってきた、えー、右側が月島ですね、ちょっと画面が急にカクッとなっちゃいましたけど、えー、左側はまあなんていうのかなあの中央区の景色っていう感じですが、まあ、こっからよりやっぱ晴海の方まで自転車でバッと行った方が景色は素晴らしいですけどね。 ただ、今回はやっぱり隅田川の回ですのできちっと浮気せずにですね、隅田川を最後まで見てそれでまずは終わろうと思います、えー、向こうに見えておりますあれが築地大橋ですが、えー、ここまでが隅田川ということになっていてこれから先は東京湾ですあの前回もちょっと話したと思うんですが、えー、河川法によりますと川の終点というのは、えー、海までの最後にかかる橋、えー、そこまでが川ということになっていて要するにあの築地大橋よりも向こうに映っているものは全部東京湾だということになっています。 あの、見たかったんですけど今日はちょっと朝焼けは無理かもしれませんが、ま あ, あんまりあの日が昇ってくるまでね、あの待っているとあの下の方に雲がいるみたいなんですけどそうするとあの、昇ってくるまでの間にあの人が増えるような時間になっちゃうとよくありませんのでね。ま あ, あの、その代わりちょっと見つけたんですけどこれ分かりますあの、2本こう、太いあのこう骨が向こうへぐいっと曲がってますけれど、えー、これの手前と奥でですね、ちょうどあのそれぞれ1つずつパカッとここで2つに割れるという場所になっております。じゃあ、そ, ろそろ出発。 これから隅田川沿いに行きたいところなんですけど隅田川のそのすぐ脇に築地市場の跡地がありますので近寄れませんここは場外市場ですけど、ね、外市場市ここから見る限りではなんかやってるところが多いみたいで普通に仕事して、ね、みんなマスクしたりして大変そうですけどいや素敵なかつブシの匂いがするなどお腹がとっても減ってきます、あそこにかつぶし屋さんがありますわたぶんあのトンネル、トンネルじゃ間違えたあの煙突が全ての元凶でしょうね、まあ、しょうがないわ。 ゆっくり立ち寄って何やら買い物とかもしていきたいところですけどまあそれはもう少し経ってからの方がいいでしょうね今は人と距離を取って速やかに取り抜けようと思います朝の4時台でもここは4時10分ですよまだ本当に何もなくなってしまったな空も妙に広いですしね 左側にあの東京オリンピック の, あの変なキャラクターがいますけどそキャラクターがあの書いてあるもんだからああここは東京都の土地だなと要するにもともと築地市場があったんだなと分かりますがまあそれぐらいののですよねあのね、この交差点の名前が中央市場前ってなってますんで多分ね、ここが築地市場の正門だったんだと思うんですよもうなんか全然違うようになってしまったな。 もうなんか関東大震災の話しかしてないような気がしますけどさっきも言いましたがあの築地市場も元々関東大震災の復興計画の、えー、中で、えー、ここにですね、大きな市場を丸くと作ってしまえばいいじゃないかということで、えー、考えられたところでございますで、えー、この先もう少し先に進んでみますか、まあ、一応私鉄道 YouTuber ということになってますんでね、そのことも少しは関連して皆さんに紹介しましょうまあ、前にあの動画で紹介したんで知ってる方が多いと思うんですけど この交差点は旧青果門前という名前なんですがえ要するにここら辺が築地市場の一番大割りの、えー、青物を扱うようなところだったんですが、えー、ここからまっすぐ伸びていく細い道、えー、これがでもともと国鉄の東海道貨物支線といいまして、えー、この先、汐留、浜松町そして品川、えー、と続いていく、えー、貨物列車の通り道でした。まあ、昔ここを貨物列車が通ってですね 築地市場にこの大きな、えー、道をですね、塞ぎながら渡って、えー、そして、えー、中へ貨物を届けるということをやっていたそうでございますじゃあ最後にいよいよこの道を右に行きますと今はもう通れるようになりましたんで、えー、最後の築地大橋がありますただ隅田川で一番新しい橋じゃないですか切れちゃいましたバーンとここに築地大橋と書いてあります立派な橋ですよね本当にねあの左右にわざとくにゃっと曲げてデザイン性にも優れる橋です さあ、えー、行きましょうこれを行くとうわー素晴らしい綺麗だあの、左側にですね、素晴らしい、えー、勝どき橋の眺めがあります朝焼けもとりあえずギリギリ間に合ったここにもまた築地大橋って書いてあるな随分主張しがちなんですね増添さんの字だそうですわ、はあちょっと恥ずかしいやめ方しちゃいましたからね増添さんいや、この、いいですねこの国にゃーっと曲がる感じよくわかんないけど あの、黄金比的な美しさを感じますがよく知らないですけど中央卸売市場が全部なくなっちゃったんでね、えー、ある時にここへ来て写真撮ったらきっとすごい光景が見られたんだろうなと思いますが、えー、築地市場のなくなった広大な土地がありまして、えー、そしてこちら前方が浜松町とか、まあえー、浜松町じゃないない、えー、新橋とかですね、丸の内とかまあちょっとその欠片が見えるかなという感じですが、えー、その東京の都心の光景が見えます。まあ、もっと都心の景色すすごいですけどね えー、今回は東京スカイツリーのすぐ下のところからふもとのところからずっとここまで来たわけですがそのスカイツリーもここからでもまだこのようにしっかりと見ることができますそしたらですね、えー、築地大橋を一旦渡ってきたんですがもう一度渡り直します今度は反対側から渡ってみようと思います素晴らしいですねまずここに見えておりますのが美しい、えー、最近作られました技術力を示すような、えー、綺麗なカーブを描く築地大橋、えー、まずこちらはハマリキ マリキュ御指定園、これはですね、現在はあの休業中だそうですけれども、あのコロナウイルスの関係でね、えー、これは有名な、えー、皇室のご領地ということになっておりまして、えー、東京湾からね、あの水を引き込んで、そしてあの城の看板で景色が変わるということで、えー、確か知られていたはずです、実は私は見たことがありません、浜離宮のバックには大きな大きなビル群がずらっと並んでいます、ここが汐留という有名なオフィス街でして。 え汐留はもともと日本で初めて鉄道が走り始めたところでありますえ新橋と横浜の間に鉄道が走り始めた後教科書で習いますがその新橋駅はここにありましたただ鉄道の時代は随分変わりえこの汐留という大きな土地も必要なくなったので東京駅などに集約されましてえこの汐留駅についてはウィス街にすべて駅をさら地にして姿を変えたわけです今度きっとまた中央卸売市場もそういう風に変わるんでしょうね築地市場の跡地もねでこちら東京タワーですがえ東京タワーとその裏側 見えますのが、えー、私たち、ですね、あの YouTube も、えー、ここになんか入ってるそうでして、えー、それからまた UM とかもね入っております、こちらが六本木ヒルズ、です。港区の代表的な建物の1つ森と書いてあります、森タワー、確かに事務かなんかがあの森さんという人だったのかな、それで確か森タワーだったと思うんですけど、えー、東京タワーもあそこにあってこれがもうまさに港区のシンボルたる光景ですよね。 そそしてそれから最後、左手に視線を移してみると、いやちょっとこれではわからないですけどね、ね、でもまあわかるは分かりますよね、これ大変有名な橋ですね、レインボーブリッジ、これは東京湾をまたぐ橋で、えー、お台場方面と行き来をするのに使われるものでございます。 これ手前の方へバッと引いてみるとですね、まだこのように古い施設が残っておりました。これもまあもう、今日橋を皆さん見ていただいたからね、結構古いものだなっていうのはわかると思うんですけど、私も具体的にこれがあのいつの施設なのか分かりませんし何なのかも正直わからないんですが、まあ多分これは開けてあの海の外とこちら側をつなぐためのものだと思うんですけどね、これはまあ間違いなく築地市場の設備でしょうもはや使わないものです。 築地市場完全になくなってしまいましたんでねただ残っているのは多分解体がなされていないからではないですか要は築地市場はあの鉄道とかそれからトラックも あ, あったでしょうし、えー、それからもう1つ海からもですね物を運んできてそしてここでセリ、えー、にかけて売るということをやっていた場所ですので、えー、このようなまあ最近ではほとんど使われることがなかったかもしれませんが船からの積み込みというものにも対応していたというわけですまあ、いかに昔の東京において水運が重要な役割を果たしていたか皆さんにも最後この場においても感じていただけたんじゃないかと思います。 向こうにです、ね、むなしくも、えー、解体されております築地市場のあれはサイロだったんですかねちょっと何なのかわからないんですけどサイロとも違うよなあそこになんかこう床がありますもんね。 何の建物だったのかあの今、私が見ても全く分かりませんが鉄筋コンクリート造りの頑丈そうな建物は、えー、昭和10年だか昭和8年だかそれぐらいに完成して、えー、使われることになりました築地市場の昔の建物の跡だと思われます、その後ろ、ここもかつては国鉄の大きな大きな駅だったのが解体をされてできた新しい町、汐留、いやーこれはなかなか象徴的な光景でいいな、令和2年のなんか日本の景色っていう感じがしますよね。 爽やかな朝風を浴びて、ですね、えー、ビンビンいくらでも焦げる焦げげるるいや、もうスピードを別に出しても大丈夫でしょう、多少画面がガタガタするかもしれませんが、まあ、皆さん、その点は、すみません、ご了承くださいということで、しかし、あのスピードを出すには、ですね他の理由もありまして、もうそろそろ急いで帰らないと、ちょっと人が出てくる時間、要するに午前5時を回ってしまうんじゃないかなと思いますんで、ここからもあと、とんとん拍子にひたすら帰るだけとします。 いやこんな浜離宮の脇のところまでタダで入れるところがあるとは知らなかった、これもこれも見たいんですけどね、まあ、今度、浜離宮見るときにまた来ることにしましょうでもまだもうちょっと時間あるんで大丈夫ですいやー、すご い, いや、本当にいいですね、このこんなに立派な立派な橋がですね、東京の大都会をバックに普通にあるとは知らなかった、ここもね、あのその割とよく通るところですよ、私は。いや、全くいろいろ見る価値っていうのはまだたくさんあるもんですね。 ここから見てください、最後に東京スカイツリーを見渡すことができま す, できますがこれ前回、別に伏線を張ったわけじゃありませんけどね、なんか見渡せすぎだなという気がしませんか。 このの、下、あのちょっとこの手前のところまでは首都高速道路が通っているわけなんですが、えー、これですね、私の今見ていたところ、えー、これ首都高が下を通っておりますが、えー、前回、皆さんに紹介をいたしました東京駅の八重洲のところからまっすぐこう行きますと横をかつて流れておりました、えー、旧楓川楓川の流れていたところ前回紹介した川の跡がですね、ここにこのように一列並んでおりますのでここのところは、えー、ビルが立つことなくスーッと奥の方まで見渡すことができ今回の旅の視点の東京スカイツリーまで えー、目が届くわけでございますじゃあこかから右側に曲がって新橋方向かな間違く新橋じゃない、これはこっち行ったら多分銀座とかですかね、今回の動画は、ね、皆さんにもよく楽しんでいただいているだろうという自信はあるんですが、まあ、それ以上に私もね、あの皆さんよりさらに楽しんでいるという自信があります。 やっぱ地元、東京ですので、えー、その自分の地元のことにね、どんどん詳しくなっていく、あここにはこんなものがあったんだ、えー、これってこういうことだったんだ、あここの裏側、こういうところにつながって、こう裏から見るとこういうふうに見えるんだというのがね、いろいろ分かって楽しいものです。ところで、まずいぞ、もうそろそろですね、東京駅方向に向かわなきゃいけないんですけど、この銀座界隈がですね、意外と自転車で回るには厳しいところでして。 えー、車道があの複雑にあの入り組んでて、えー、自転車では道交法の関係であの進むことができなくてで歩行者用のところはですね、ほとんど歩道橋で自転 車, 用自転車が登るようなものは用意されていないんですねだから自転車はもう右行ったり左行ったりでもうすんごい遠くまで延々何分もこえでようやく反対側の道に渡るとかねそんな状況になっちゃって、ね、この道真っすぐ行けば銀座とか有楽町の方に行けると思いますけど多分こんな東京・銀座の誰もいない光景を こ、ね、ビュンビュン自転車飛ばしてまあ、そこまで飛ばしてないですけど好き勝手に走るいやー幸せなことだ右は楽しみのある町有楽町です左側の有楽町の な, なんか阪急かなんかデパートみたいなのありますよこの道も元々は確か川だったんじゃないですかね、えー、川を埋め立てたような場所だったかと思います上の信号機の脇のところを読めます有楽橋って書いてあるんですけどもともと川が流れていたから 今の場所の名前も有楽橋となっているわけでございます。さあどんどんこの上は首都高、左も首都高じゃないですか。多分違うかな。多分そうだと思うんですよ。このまま進みますと次は、えー、さっきすき家橋を過ぎまして、えー、今有楽橋次が柏橋かな。バスターミナルのあるところですね。 元々は川の流れるところでしたので、ここも梶橋でございます。まあここがですね、東京駅、愛室川の一番、終わりということになってるんですけど、あら、ごめんなさい皆さん、5時3分。 5時にまでに帰ってくる人ことだったんですど、3分過ぎてしまいましたけど 3, 3分ぐらいにならいいんじゃないかと個人的には思うんですがあの時計軸ってね、ごまかすこともできるんですけどそれよりはちゃんとしたあの結果を皆さんにお知らせするってことが大事かと思いますあの人が増えるまで前までに人とすれ違うことなく触れることなく完全に安全な状態で家へ帰るための時間としてですね、午前5時、東京・八重洲川へ帰るということをリミットとしておりますがすみません、3分過ぎちゃいました。ちちょっっと道を全然逆方向新橋方向、向新橋に行っちゃいましたね。 隠して限界態勢、日々限界態勢を続ける東京ですけれども、その一日もですね、このように、最悪に始まるわけでございます。 皆さんにもあの今回の様子なども含めまして、東京のね深夜早朝帯の、えー、観光の魅力も合わせて知っていただきまして、まあのコロナウイルスが終わった時にですね、東京に来たらじゃあ深夜のサイクリングやってみようかなと思っていただけると個人的にはいいと思うんですが、まあ、あのもしかしたらなんか治安が悪いところかもあるかもしれませんので、その点は私もあのあまり皆さんにですね保証できませんので、えー、すみませんご理解を。じゃああのすごい爽やかなんで動画を終えるのもあの惜しいんですけども、えー、終わりですどうもありがとうございました。あの皆さんもですね。 えー、新型コロナウイルス の, あの感染予防の点においてあの当チャンネルでは、えー、接触感染および飛沫感染、まあ、飛沫感染は人との接触を極端に避けるということと、えー、それからまあそのために、えー、コンビニエンスストアですとか、えー、それから自動販売機の利用も、えー、基本的にしないということを、えー、十分注意しておりまして、えー、また自転車の消毒など、えー、入念な対策をとり、えー、このような企画を実施しているところでございます。まあ皆さんもあの真似していただく部分にはね あの安全な外出ということでうちのチャンネルのこの行為を、えー、手本にしていただいても、えー、もちろんありがたい話なんですが、えー、ぜひあの部分的な、えーまあ、手本というかね、あの出かけてもいいんだというあの手本にあのされるというだけではなくあのどのようなところにあの注意をしてあの日常、暮らすかという点について、えー、この動画を介して理解を深めていただければこの動画の一番の目的はそこですので私大変幸いでございます。 よろしくお願いいたします。